ありがとうございますコレクションドロイドを見つけてルート検索機能を起動すればそれで完了ですあのあたりは危険です安全確保のためあなたに武器とアバターのデータ権限を付与するようハガードに申請しますツイッ に接続しましたハガードアバターデータベースに接続しデータ移行権限をリクエストしていますハガードアバターデータベースの移行権限が承認ハガードアバターデータベースの移行権限が承認されました you <laughs> したアバターシステムは対象となる人物の人格行動モデルを AI データに変換しそれをデータベース内の特定のユニットに保存するというものです AI は元の人格や記憶の一部を保持しユニットを使用する利用者の先頭をアシストしますその機能を有効活用して一刻も早くコレクションドロイドを連れ戻してください ねえ、危険な目にあってない急に連絡が取れなくなったから電源は持ったけどリトルウィリーのけが片付いてから戻るわうん気をつけてね第3世代アバター武装システムへようこそ。 私たちの中央データベースには精鋭戦闘員たちの戦闘記録とキッ独立データモジュールとしてパッケージ済みです<音声>特定モジュールからデータを呼び出せます。 どうです。ゲータイムが戦複雑な戦闘環境に適応できるのをお手伝いします。新たな旅に出るの私も行く スタンバイモード全地形スキャンプ・ログラム起動ルート作成中スタンバイモード全地形スキャンプログラム起動ルート作成中。 スタンバイモード全地形スキャンプログラム起動ルート作成中コレクションドロイドが戻っています感謝します 壊れてるかもきっと大丈夫次は私がこのオンボロを修理する番ねそうそう長旅でお腹すいたでしょフランツさんの作った料理が残ってるの先に食べてて<タッ>食材を鍋の中に入れると美味しい料理になるよ 焼き魚のいい香りよかったら味見してみるうーんあたしいしんぼうだけど今はさすがにダメだよね急に雨が降りだしたから急がなきゃ見てデコンストラクターの電源交換が終わったよだけど正常に動いてるようには見えないわねどこが問題かは分かってるさっき検査したとき 内部のの射装置が壊れてるのを見つけきっでも解決方法ならあるあそこに水の核体があるでしょあれをレンズの代わりにすればいいのうんじゃあ取りに行ってくるね水角体は神経質なの脅かさないようにゆっくり近づいて。 こサンサンこうよし成功ようまくいったうわー見て見てこれが本当の姿なの中を見てみない危険すぎるわ平気平気ここは危険だと前にも言ったはずだぞ手伝おうと思っただけなの手伝い面倒を増やすだけだろでも私でもじゃないすぐ戻るんだ 今後は俺の許可なしにあ私シャーリーすまないシャーリーのやつそう落ち込むなってただの兄弟喧嘩だろでも君たち二人が修理してくれたおかげで俺は随分手間が省けたなじくシャーリーは君が思ってるよりずっと優秀だよ あの子をもう少し自由にさせてやってもいいんじゃないかあああいつとよく話し合ってみるよシャーリーは今頭に血が上ってるから落ち着くのを待った方がいいなんなら先に若者同士で話をさせたらどうかなそうだなさっきは俺もきつく言い過ぎた今はあいつも俺の顔なんて見たくないだろう悪いが シャーリーの様子を見てやってくれないか雨に濡れて冷えるといけない分かったわ任せて。 も本当はうん分かってるわがまま言ってまたお兄ちゃんを怒らせちゃった雨がやんだらジークに謝りに行こううんなんだか怖いお兄ちゃんきっと怒ってるよねいやふ、はあ、き合ってくれてありがとう じゃあ、行こっか、はあ、機嫌は直ったかお兄ちゃん、あのねお前ももう立派な大人だそろそろ、自分の道を選ぶ時が来たのかもしれないな 自分の道はぁ、あ…フランスの言う通りだシャーリー、大人としてお前には自分の道を決める権利がある私、お兄ちゃんみたいになりたいシェルターの役に立ちたいのこういう暮らしは大変だぞ平気だよ、この先どうなるかくらい分かってる<笑><笑> お前はまだ何も分かっちゃいないだがこれから嫌というほど現実を思い知らされることになるだろうでも私頑張るから何の音気をつけろ一体何が起こったのあれは。 たらしいじゃもちろんパール、警報システムが故障しょうしたこいつらじゃ。 Over the gate. 中央制御台で眠ったままのオムニアム衛兵を戦場に投入するんだ時間がない俺たちが敵を食い止めるお前とシャーリーはオムニアム衛兵の火星を だろう俺が丹精込めて整備したんだ、ね、撤退し始めたわ橋を守れ待ってろよ エツレヘム号の守りは万全だだが今ラベンジャーどもが退去してシェルターの正門に向かっている大橋を抜けてラベンジャーどもを一人残らず追い払うぞ入り口のバリアが壊れているぞ ジークシャーリーの具合は落観はできないサプレッサーの限界を無視してシールドを開いたことで体に過剰な負荷がかかった臓器とダイノに損傷があるかもしれない私が怪我の状態を確かめるまではむやみにシャーリーの体を動かさないでシャーリーは大丈夫だよな手は尽くすジーク奴らはまだ完全に撤退したわけじゃない 引き返してこないといいけどジークラベンジャーの方は私に任せて頼む滑走路へ逸げ武装フレーンを用意してある 쌩얼끄고 がいるか確かめてくるわ。